よりプ レ, レイシングインボックス この一撃で決める見配り王のその調子だ剣に宿りし光よ空に輝け聖が一転1 0でう出てきた聖が一 ててくださいこの一撃で決めるミクマリオ王に人私たちなら敵なしねさあソードオブノエルマップスパ ゾウちゃん剣に嫌がりしつかびよ 宿りし光よ空に輝け精が一転はいマックスパーだヒアリレイジングインパト守ってみせるソードオノエルさすがねチン見切れるかなこの一撃で決める見配り扇決定人コア絆の力よ うててさんさあう雅に踊りましょうノーベルブレイク通さないマスパワーだそこだねよりブイジングインパクトすごい剣に宿りし光を剣が一点剣が一点見ててくださいこの一撃で決める肉割り王に 絶対人口。その調子だ私たちの友情の力マップパワーだそ こ, こだねよりプレイジングインパクト私たちなら敵なしねさあ優雅に踊りましょうノーベルブレイク守ってみせるソード・オブ・ノエル剣に宿りつかりよ で銀行そのミュさんさあーすばブルブル ら, らしい、はい 見 て, てください守るためにさすがの力に 見てて中途さあ優子にノーベルブレス兵が一点剣に宿りし光をさにかく兵が一点かっこいいねこれが私の剣見ててくださいこの一撃で決める三雲里扇決定人コーンのマッスパ エイド仮面剣山さあ懺悔の時間だソードオブノエル<笑><笑><笑>